これがこう学ぶだけではなくてプロの現場に直結しているといってまた働いてから来ることができる映画を仕事にする人たちにとってとても素晴らしい学ぶ環境なんじゃないかなというのが一番印象でしたこの1時間半ぐらいお話しさせていただいて自分たちが今作り手を目指している方たちからの質問なので。 非常にこう自分が作る上で問題になっていること課題になっていることが非常に明快だったからあの答えやすかった、ね、同じ作り手として喋れたんでよかったと思います僕ここはあの僕もそうだったけどデビュー作の頃20代の頃は自分が描きたい世界というのが明確にあると思っていて。 それをどうやって周りの人間を使って実現するかっていうことで精一杯だと思いますけどね実はだんだん取っていくと自分の世界なんて本当にちっぽけでスタッフとか役者さんと出会うことで見えてくるものの方が圧倒的に豊かだということに気づくと思うんだよなだからその瞬間に多分自分が持ってた世界は一変壊れるから壊れてからが監督は 勝負だと思うよだからまず壊れる経験をした方がいいとそれはねとても傷つくことだったり、えー、悲しいことだったりするかもしれないけどそこから成長していくもんだと思いますので、えー、頑張ってください韓国映画アカデミーハイディング卒業制作頑張ってくださいねあの素晴らしい作品を期待してます